えー、7番ホールにやってきましたパー3です、えー、少々打ち下ろしグリーンが、えーまあ、大きいんですけどちょっと砲台になってます外すと面倒くさくなる、えー、ピンの左からお願いしますおお言われた通りおすじってるすじってるおおナイスショー またもやバーディーチャンス萌花、えー、選手連続バーディーチャンスです、えー、1m 見事なティーショットでしたでもこれを見れないと見事なティーショットが帳消しになってしまいますちょいフックラインです 曲がったね、結構めっちゃ曲がったね結構いはいはいはパー。い、えーえー、はいはいはいはーはいはえはいこいはいは見えないんですけれどもいはいはいはいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいってはいはい 池は二百四十ヤードぐらいで入ってしまいます。おやば。いや、届い、ちょっと行かないとわからない、うん。ドライバー、ちょっとやばいかなと思いましたけど、あの池までは届いてませんでした。こんな感じで池がせり出てます。百四十五ヤード。残り七番アイアンです。 左からこれもちょっとフェードがかかりすぎて、えー、ショートちょっとショートパットがちょっと大変萌香選手2段グリーンの下の段につけてしまいました、えー、ピンは上の段にありますここはなんとか2パットでしのぎたいところですね スネークラインです。おお、ナイス。ナイススーパット、ナイスパー。はーい、オッケー。キーバホールパー4長いパー4です。前半のハンディキャップナンバーワンホールです。はい えー、これも真ん中行ってくださいうん内イちょい右だけど、まあ、フェアウェイ問題なしナイスショットでした180ヤード残ってますえー 5U こ れ, もピンの右からこれはピンの右からうかんちょっと珍しくドローがかかりましたがすじってあショートちょっとショートさあ萌え選手前半これをうまく寄せてパーで上がりたい、はい、アンダーで上がれるか おーナイスオーケー、はい、ナイスパ ー, オ ー, ケーです、オーケーアプローチでした、さすがプロ、えー、10番ホール、パー4です、えー、右ドックになってます、えー、フェードヒッターの萌香選手にとってはやりやすいホールかと思います左から真ん中にフェードで打ってください。 だショー。コースなり、フェード打てる人はいいなと思うよ。ジバンホール第一打は言われた通りのフェードでナイスショットえ真ん中です。残り百三十四ヤード八番アイアン。 おーすってるすじってるおーナイスショーショット調子いいねえナイスショットでした三メートルのバーディーパッドです超えなきゃ入んないおしっかり打ったしっかり打ちすぎた おっと、ちょっとやらかしてしまいましたしちょっとやらかしてしまいましたさあ、パーセーブできるかっおっとっと、はい、ボギーになってしまいました3パットやらかしてしまいました。 強く打ったのにいや5でいいと思うようん、うん、あの、あんま転がんないよ、うん、で向こうが高くなってるしでも、OK、じゃない今日奥うんえー、180ヤードパー3 んナイスキキックライトおキッククラライイイトトしたおナイスショット、寄ってる寄ってる、ナイスショット取り返してください、はい、さっきのスリッパを<笑>ナイスショットでした、えー、バーディーパットです、約 3m スライスラインです。来いおじー ナイスパーはいありがとうございます何番だこれあ 12, 12, か 12, 番あそう12番パー4です、えー、後半のハンディキャップナンバー2一番難しいホールで、えー、っと右にほとんど直角に、えー、ドッグレッグしてます、えー、狙い目は、えー、正面に見える3本のパームツリーがありますがその3本のパームツリーの一番左側 えー、正面のあのカ海の木あの辺あたりを狙っていってくださいおーナイ シ, ショッ言われた通り言われた通りのナイスショットフェードかかってえー、ど真ん中です ナイスショットでした。えー、セカンドショット百四十ヤード。八番アイアンです。池越えのショットになります。オーバーするとバンカーあります。うん、ちょっと左だけど。ナイスオン。バーディーチャンス。えー、難関の十二番。バーディーチャンスで。通運です。 えー、約2メートル弱、えー、スライスラインだと思います目もこっちに来てるんで、はいはい、そっちから見ると右に目が来てるから結構スライスするかとおお、ナスイスバ よ, よく読み切りました スライスライン結構曲がったね、うん、よ, くよく読めたねあの曲がり方なんか、はいうん、<笑> 13番パフォです、えー、ここは1段目は正面に見えるユーカリの木とバンカーの真ん中あたりを狙っていってください2段目がちょっと難しくなります1打目はフェェアウェイ真ん中で ちょっと左辺フェードかかんなかったね珍しくまあ内緒、はいこのグリーンは左半分が、えー、池になってます、えー、ピンの右から狙っていってください、えー、奥に向かって速いです フェードじゃないうんまあまあかな2パットで頑張ってさあ2パットでしのげるかちょいフックラインです 惜しい<笑>惜し い, いナイスパー。ありがとうございます。オッケー。お、パーでしのぎました。<笑>難しいホール。<笑>えー、中非大ドッグのパー4です、えー。真ん中狙ってってください。うん、内射。ちょっと右だけどフェアウェイ内の右。 ないしょはい174174、はい、174ヤードえー、何 5U?U6U6 おっ筋ってるね ナイスショットバーディーチャンス、はい、素晴らしいバーディーチャンスですショット良さげです今日は、はい、見事な一メートル二十センチにつけましたバーディーチャンス、はい、おおナイス<笑>ちょっと危なかった思ったより曲がりました、はい、ナイスバーディーでした スアンダーだっけ？はい、お, お、調子いいね。いい